おはようございます。ジャン君。おはようございます。ぽンちゃん、真っ黒だね。えー、昨日、法務局に行ってきましたが、えー、書類の不備がありということがあって、今日また行きます。えー、っと、まあ、細かいことを言っても、ここではしょうがないので、えー、とにかく、昨日行ったことが無駄になり、 えー、我が家ではよく起きることですけれどもこのダメージが東京に住んでる頃は「えー、また行くのかよ」で済んだんだけど行き帰りで 2,000 円ずつ昨日は2人で行ったので 4,000 円今日はもうあの1人で行くことを決めましたのでまた 2,000 円これで1回、えー、まあ書類が通過したとしても、えー、もう1回 今度は東京都庁まで行ってですね、えー、またやらなきゃいけないとそれには1500円ぐらいかかるとどう<笑>もうえとにかく細かい仕事でいいから、えー、あそう仕事をね今日やろうと思ってたんだよ大丈夫かな締め切り間に合わなくなると本当にやばいんだけどポンちゃん まあ、とにかく今日、えっ、ー、と、法務局の人が親切にもですね、8時半に電話してくれて、えー、今、何時、えー、?9 時半、えー、着替えて行ってきます。じゃあね、頑張る 古い記憶で知ったかぶりをしたおかげでですね、えー、おかしな道に迷い込んでいます渋谷は恐ろしい、えー、今グーグルに道案内をしてもらってますさて妙房のあるところに出てきました 結構りししちゃった、ね、頑張りましょうし、えー、本来であればこの道を上がってきた予定だったんですがどうやら何本か別の道でぐるっと回ってしまいました。 今日は一日外歩き回ってましたパパはですねその間ママがここでずっと相手をしてくれていたそうですおかげでそんなには寂しなきしなかったんじゃないかなあなんか音がしたよ パ睡からんめませんパンちゃんパンちゃんパいでゃん で, あでポンちゃんパンちゃんパンちゃんポンちゃんパンちゃんパンちゃんパ、はい、ンちゃんパちゃんなンちゃんパちゃんパんちゃんんんパンちゃん ン ち, ち, ちゃん。